ヨロケン、ケンシンは広瀬すず、スラダン、桜木は案外リアル、ジャンプ主人公の身長を比べてみた。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ファンタジー世界の住人である漫画のキャラクターだが、近年では公式ファンブックなどで身長や体重の詳細設定が明かされることも多い。ファンはそれを知ることで、 よりリアルに彼らの存在を感じ、親近感を抱きやすくなる。そこで今回は、ジャンプの男性主人公の身長を比較してみようと思う。砂漠足首を震え上がらせた伝説の人斬り、日村謙信、愛月信弘氏による、流浪に謙信、明治喧嘩クロマンタンの日村謙信は、幕末時代、人斬り抜刀時と恐れられた長州派の維新志士だ。明治になってからは不殺、殺さずを誓い。 目の前の弱者を守るためだけに剣を振るようになったが、速さを最大限に活かすことで多数の敵を一瞬で仕留める殺人剣、飛び天蜜路義流の圧倒的強さは健在だ。そんな剣心は、作中では頻繁に小柄だと指摘されている。剣心秘伝、原点流浪に剣心、明治剣閣ロマンタン、ジャンプコミックスデラックスによると、彼の身長は158センチ。現代の女性の平均身長くらいで、 芸能人だと、広瀬すず、吉岡里穂と同じだ。ちなみに、実写映画で謙信を演じた佐藤健の身長は170センチ。文部科学省の統計によると、明治時代の男性の平均身長は大体160センチ程度、現代は170センチ程度だそうだ。謙信も佐藤健も概ね平均値なので、現代の感覚に置き換えるなら、実写のイメージはぴったりなのかもしれない。とはいえ、 戦術した飛び天蜜劉流の特性を考えれば、小柄な身体で素晴らしっこく動き回る方がしっくりくる気もする。剣心の師匠である日イニシエ星十郎は189センチあるが、大柄な師匠の飛び天蜜劉流に、なんか違うと感じるのは筆者だけだろうか。まだまだだね、小生意気なスーパールーキー、越前龍馬、この三つ吉氏による、テニスの王子様の越前龍馬は、 青春学園中東部の一年生にしてテニス部のスーパールーキーだ。先ほどの謙信と同様に作中では、おちりさんと揶揄されるが、その小柄な身体からは想像もつかないような必殺技の数々を繰り出す。テニスの王子様 40.5 マイナス公式ファンブック、ジャンプコミックスによると、龍馬の身長は 152.5 センチ。152センチの橋本環奈、本人のツイッター申告。 153センチの杉咲花と、同程度の身長には女性の名前が上がる。13歳男子の平均身長は156センチくらいなので、やはり龍馬は少し小柄なようだ。ただ、この時期の男子は1年で平均8から9センチほど身長が伸びることもあるので、彼が一般的な成長を遂げると仮定すれば、1年後に派、ルロケン剣 ン, ンを抜くことになる。何にせよ。 現状152センチの身体で、あの硬いテニスボールを真っ二つに割るほどのパワーが出せるのだから、驚異的だと言えるだろう。家族のため剣を振るうお兄ちゃん、かまどすみ次郎。2023年4月から、刀鍛冶の里編のテレビ放送がスタートする予定の、我峠久代晴氏の、鬼滅の母。主人公のかまどすみ次郎は、人食い鬼と戦う鬼殺隊の一員として、人を守るため、 また鬼に変えられた妹を人間に戻すために剣を振るう少年だ。鬼滅の刃公式ファンブック、鬼殺隊剣文録、ジャンプコミックスによると、墨次郎の身長は、鬼殺隊の最終選別時、15歳で165センチ。高橋大輔やバカリズム、女性だと広瀬アリスと並ぶ。大正時代の平均身長を調べると、161センチくらいなので、墨次郎は少し高いくらい。 現代の間隔なら174から5センチといったところか。また13歳だった物語開始時は岡村隆史と同じ156センチで、同年代の手に振り、龍馬より少し高い。墨次郎が2年で9センチ伸びたことを考えると、やはりこの時期の男子の成長はあっという間だ。流行後にもなった水の呼吸から繰り出される技の数々は、アニメでの浮世絵を思わせるグラフィックが美しく。 見るものの多くを虜にした。4月から始まるアニメの新シーズンが待ちきれない。冗談を超える脅威のバスケットマン、桜木花道、映画、ザ・ファースト・スラムダンクが絶賛公開中の、井上岳彦氏による、スラムダンク。異中の女性に気に入られるために、湘北高校バスケ部に入部した桜木花道は、高い身長と常人離れした身体能力の持ち主だ。 その特性を活かしてバスケ初心者ながらチームに貢献し、自身もバスケットマンとして成長していく。作中で桜木が身長を測るシーンでは、入学時の188センチから189センチに伸びていることがわかる。これまで紹介した中で一番小柄な、手にぶり、龍馬と比べると、桜木はざっくり図2つ分くらい高い。芸能人だと東出昌宏や安倍博士と、 やはり背の高いイメージを持つ名前が上がる。また先ほど少し話題に上った、ルロケンヒイニシエセージーローも189センチだった。安倍博士が桜木と同じようにフリースローラインから飛んでリングに届くかと言ったら、まず無理だろう。イメージはできるが、実際にフリースローラインからダンクを決めたマイケル・ジョーダンも198センチあるから、いかに桜木の身体能力がズバ抜けているかがわかる。 こうしてジャンプ主人公たちの身長を比べてみると、案外リアルでイメージしやすいものだ。さすがに桜木花道は大きいし、安倍博士が桜木と比べイニシエ十郎と同じ身長だというのも、個人的にはじわじわ来るけども。下月20日、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。